では、前回演習問題解説です。演習1は文字列の基本的な演習。えー、最初は、マイストラレンズが、えー、文字の配列 S を受け取り、長さを0にして、えー、文字列の長さというのは、なる文字のある場所の、まあ、インデックスの番号だったんですね。ですから、S の連番目がなるないない間、連、まあ、を増やしていって、なるになったら終わって出てくる。 そのなるととは、こ、えー、このレンガ長さに一致して い, るということで次は、プリントトライアングルテール。文字列を次々に短くしていって打ち出すんですけれども、一番後ろのうちを削っていく。一番後ろから削っていくので、えーまあ、文字列を受け取った後、まずその長さを調べます。で、今お話ししたように、 長さの場所というのはもともと鳴る文字のある場所ですが、えー、それを1回ループするごとに、その連を1個ずつ減らしながら、その連の場所に、えー、鳴る文字を入れてプリントする。で、いつ終わるかというと、連が0になったら、の長さが0ですから終わると。で、この場合、えー、S の連の場所に鳴る文字を入れて、連は次にそのて1減らす。その 高知デキレメント演算子を使っている。ちょっと難しそうに見えますが、こういうふうにアクセスしてまたすぐに減らすとか、そういうのは C 言語の電池演算子や高知演算子を、まあ、組み合わせてうまく使うことがよくある。で、一番最初はこのマイストラレンでレンも入れてるので、最初レンの場所に重複してナルモを入れるんですが、これはまあ、そんなに手間ではないというふうに考えてます。 次は、文字 C1 を文字 C2 に置き換える。それは、えー、i を0から始めて、その、S の i 番目が何文字になるまで、それまで、そじゃない間、i を増やしていく。そして、えー、その i 番目が C1 だったらば、それを C2 に置き換えー、次は、文字列の、文字を削除する、えー。この文字列の中から文字を削除するんですが、えー J というのは、これから文字を書き込む場所を指しています。i をロから始めて、何も出ない間、一、えー、つずつ増やしながら、もしも S の i 番目が出るでなければ、S の J 番目に、えー、S の i 番目を入れる。決して行くので、J は絶対 i よりも同じか小さい。その場所に入れていっても問題はないですね。だから、上書きしながら先へ進んでいく。 で、ループを出たところで、そこになる文字を入れる必要が最後にあります。次は、文字列の左右判定です。まあ、左右判定は普通の配列で散でやっていますが、えー、まあ、文字 C を、まあ、I 番目と J 番目を入れ替えるには、文字 C を I 番目を対比して、それから J 番目を I 番目に入れて、最後に J 番目に対比していた C を入れる。え、これが分かればですね、えー、これリバースするには、 長さを求めてで、i を0から始めて長さの半分まで増やしながら、i 番目と連マイナス愛マイナス1番目、最初は0番目と最後の文字、次は番1番目と最後の一つ手前の文字、順番に半分まで交換すればいいわけです。次は文字列のコピーと連結ですが、まあ、コピーは長さとよく似ていまして、まあ、さっき削除でやったらほとんど同じなんですけども、 文字列があって、こっちを文字列 t にコピーする。i を0から始めて、t がなる文字で な, らない間、s の i 番目は s の t 番目からコピーする。それから i を増やす。で、最後に抜けてきたらば、s の i 番目に0を入る。で、マイストラキャッターですね。すでに、ストラレンとかマイストラコピーとかを作りましたから、それを使って、まず長さを求めて、 S の I1 ムから後ろにコピーする。そうすると、元の文字列の場所はよく言ってその後ろにコピーされますから、まあ、これで出来上がります。次は文字列比較ですけど、まあ、ヒントで挙げた通りですね。S と T を比較するんですけども、i を0から始めて、S の I1 ムと T1 ムが等しい間、i を増やしていく。その等しい値がもし何文字だったらば、 最後まで等しかったわけです等しいもはなる文字まで行ったということで、えー、リターンドルします。で、そうじゃなければ、下を抜けてきて、そこでは、i 番目と t 番目が、まあ、S の i 番目と t の i 番目が一しくないので、えー、S の i 番目が多かったら1を返す。そうじゃなければマイナス1を返す。これで、ま、等しくない最初の文字の代償が、1マイナス1で返されるわけです。